マインクラフトカップ2021全国大会が開催されます。SDGs 時代のみんなの家、未来の街をテーマに、マインクラフトでワールドを制作します。キッズコネクションでもチームを結成し、作品エントリーする予定です。